それでは新橋の連勝をお願いいたします。はい ででににドややかななア・トもものののが印象的な男女のみいでし基本を大事に時には華やかに時にはアップデートにと生徒同を一つに表現し観客を感謝のうちに巻き込みます。 新橋での踊りを皆様ご一緒にお楽しみください。<音楽>